ネイチャーランド坂田秀樹さん空に憧れた少年はアメリカでパイロットのライセンスを取得二十歳の時阿蘇を訪れパラグライダーと出会う以来阿蘇の草原の中でアクティビティを通じて阿蘇の魅力を発信し続けている ですねえー、とパラグラグイダーがきっかけでした19歳でいつアメリカに行って20歳で戻ってきて、うん、でその時にパラグライダーに出会ったんですよそうが阿蘇だったんですであエンジンがないっていいなと単純にそういうなんだろう感動してですね自然の力だけで飛べるんだとでそれでもパラグライダーにはまってしまった、うん、で阿蘇に移り住んでしまった 24年目になりますじゃあもう人生の半分うそうですねはいやっぱり一番は楽しく仕事ができるっていうところじゃないですかねうんやっぱ来られる方も楽しみを目的に来られているのですごくあのいい雰囲気で日々仕事ができてますなので忙しいかからとか、うん でストレスになることは全くないですねうん。そうですね。まあそれも必要ですよね。やっぱりロケーションってすごく重要だと思うんですけど、これがですね、街中でパラグライダーやっると全然楽しくないじゃないですか。<笑><笑>これだけ雄大な自然の中でできるっていうところがやっぱり、うん、遊びのね楽しさのスパイスになってるんじゃないですかね。うん、草原いいですね。うんうん、飛んでてはい。石。 あの草原なここ座って風を感じてると草がすごいこう動くんですよね。風ではい、うん。そうするとあの観光客の方皆さん言うんですけどあ、宮崎駿の世界だって言うんです。<笑>あの映画とか、ね、映画とかでこう草がこう動くっていうのを実感できるとなんかそれにみんな感動されてますね。 いいらっっしゃってると思い ま, す、うん、まあ体験にも来られてる方もいらっしゃいますけどうちだけではなくて他のですの、ね、観光施設行ったりとか逆にあのそうしていただくように僕らもですね例えば冬来られたお客さんには夏のお話も仕上げたりとかですねまた景色が違うんですよとか野、はいはいはい、焼きの話とか。 することによって次の楽しみがまたそこで出てくるので、また二回三回遊びに行ってみようかっていう。なので、まあそういったところをちょっと意識してお客さんとはですね接しています。やってますね。例えばパラグライダーの時にこう風待ちをしている時とかにもこう外輪山見てなんで外輪山の上ってこう一直線なんだと思いますって聞くと中には こう重機で道を作るためにきれいに工事でやったっていう方もいらっしゃるんです。そうなんです。そこはね、九万年前の大爆発で外輪弾っていうのがこうできて。でそ、その後こうまた草原ね、作るための動きが出て、それも千年前から続いて。この儀式があるんですよっていう話とかをやると、またそのファンになって。 もらえますよね、うん、もう私も阿蘇に来た時そうだったんですけどもともとある当然の景色だと思ってたのが実は人々の手で守られてきたでそれをその作業活動がなくなるとああなるんですよっていうのがすごく分かりやすいんですね自然の中にいると。 草原があるるととこころろもう森化しているところ、うん、であれが周りの山が全部ああいう景色になったらど う, どう思いますとかっていう話をすると、うん「やっぱ草原がなくなるって寂しいですね」うん、ってなるのでその後はですね多分それぞれの考えで何か草原維持に、ね、自分の手伝いができたら。うん なんかやってあげようという気持ちになってくれれば、それはそれでまあ私たちのその観光という立場からのえ草原の維持活動の一つになるんじゃないかなというふうに思いますね。サービスを提供する私たちと、あとまあ阿蘇に感動とか癒しとか楽しさとかを求めてくる観光客の方とつなぐカスガイみたいな。 存在ですねやっぱり草原があることによって私たちのサービスを提供することもできるしお客さんも草原があることによって楽しんでもらういろんなアクティビティができるというところでやっぱり草原っていうのは私たちにとってはもうすごくあのお互いをつなげてくれるものだというふうに思います。 阿蘇が大好きでこの阿蘇の草原がを維持するのがすごい今危惧されてるっていう現状を知るとあな何かやってあげたいなっていう思いになると思うんですよねなので私たちはまあそこのきっかけ作りが体験を通してできればいいかなと思っています。